生です健康って幸せですね輝きのふるさとは新しき命との出会い。 友とのむ酒は美しみの酒腰のノホマ先週腰のノホマが七時をお知らせします美しが原高原美術館アモーレの鐘が十時をお知らせしました小さな方に食い込む重み 明日に向かって歩き続ける愛と信頼の絆平安ご助会ハマグループが7時をお知らせしますおじいちゃんにもらった いいいいらしおますいはようございます山崎デイリーストアが7時をお知らせします楽しい 21世紀グループが7時をお知らせします。 優しい異国の風がはるかなヨーロッパの香りを伝えます栄屋南蛮往来栄屋が惨時をお知らせします